クロストリーフ傭兵をやってい初めまして上官論面消防署所属のショウですどうぞよろしくお願いします リムと申します以前はじめてこんなおもいで。 石見習いのアンセルですゲ静かに内密に抜け出してき あなたがロドスのカランドの巫女プラマニクスと申しますロドスに協力しあなたに祝福を授けましょう 訓練場のボスドクターって君の名前あの薬草師のミルだと言います行動予備隊 A6 の隊長 どうもー、エイズだよはじめまして、ドクターくんん<笑>どうしたの えっ。と<音声>、<音声><音声> 来のアンセルです行動予備隊 A6 の対 何の用ちょっとこんな大勢の前で行っちゃダメでしょ普通の演芸師として扱ってよ。